はい、ありがとうございまする。というわけでジョージュニア元気いっぱい踊ります。えっ、ー、とつばさごめん。俺線ついた。線付きになりました。あすいませんそんな話どうでもいいです。いきます。ジョージュニア元気いっぱい踊ります。いくよ。イルヤマ。ジョージニア。さあ元気とみせまい。 出 走, 走路的可以出 ポ ー, ーク行きませんかッキーパークにはジェットコースターがあるぜ上がったり下がったり加速したりさあみんなでジェットコースターに乗り込もう、うん、ライトン、うん さあ今日も始まりました犬山48号小さな犬山情報コーナー本日お話しするのは犬山峠祭についてお話ししましょう今年第16回を迎えました犬山峠祭もともとは駅の東側にも祭りを作りたいというおじさんたちの夢でした Ready for life ありがとうございました